こんにちはオランジュリーのみかです今日は温度調整ができるトースターを使ってレーズンロールのちぎりパンを作っていきますもちろん電気オーブンでもガスオーブンでも作れますのでご安心くださいね初心者の方でも簡単に作れるレシピになってますのでぜひ一緒に作っていきましょう材料と作り方のまとめは最後に載せています 最後までご覧になっていただけるととても嬉しいです。では、作り始めていきましょう。まず、計量します。ボウルに強力粉 250g、イースト 5g、塩 5g、砂糖 20g を計量します。カードの丸い方を使って、よく混ぜ合わせてください。混ざりましたら、牛乳1 4 5グラム、卵 30g を加え、さらによく混ぜ合わせます。 粉気がなくなってきましたら、テーブルに生地を出します。手のひらを使って大きく伸ばして、材料をしっかり混ぜていきましょう。材料が全体的に混ざって、手のひらと一緒に生地が戻ってくるようになったら、生地を左右に転がします。急がなくてもいいので、上半身の体重をしっかりかけて、力強く転がしてください。 生地に弾力が出てきたらグルテンのチェックをします生地を振りながらゆっくりと伸ばしてみてくださいすぐ切れなければミキシング終了です次にバターを混ぜ込んでいきますバターにグラムを細かくカットして生地に包みます最初にやった生地を大きく伸ばすという作業でバターをしっかり混ぜ込んでいきましょう バターが混ざれば終了です生地の表面がピンと張るように丸めます丸めたら一時発酵していきます30度で40分だいたい2倍くらいになるまで発酵させてくださいその間にレーズン 70g の下準備をしますお水に15分から20分ぐらいつけてその後よく水切りをしておきましょう レーズンがふっくらします。40分経ちました。しっかり膨らんでいますね。フィンガーテストをして、穴の大きさが変わらなければ発酵完了です。生地をテーブルに出していきます。出しましたら。あ、分割する前にガスを抜きましょう。分割はだいたいでです、ね。2分割にしてください。丸めて10分ベンチタイムを取ります。 乾燥しないようにラップをふんわりかけておいてください。22センチ ×26 センチの型にクッキングシートを敷いていきます。型がない方はクッキングシートを用意してお待ちください。では成形していきます。台に打ち粉をして軽くガスを抜きましたら生地を伸ばしていきます。だいたい18センチ ×26 センチぐらいに伸ばしていきましょう。 なるべく生地の厚さが均等になるように伸ばしてみてくださいレーズンを散らします大体半分ぐらいのせて生地全体に広げてください奥1センチは巻き終わりなので散らさないようにしましょうお好みでシナモンパウダーをかけていきます でグラニュー糖ですね。甘いのが好きな人はグラニュー糖たっぷりだと美味しいです。手前から生地を巻いていきます。あまりきつくならないように巻いていってください。はい、横から出たのは押し込みます。巻き終わりをしっかり閉じていきます。 もう一方同じようにやっていきましょう。倍速でいっちゃいますね。あら、こちらの方がレーズの多かったですね。はい、じゃあ分割していきます。最初に8分割になるようにガイドラインを入れてみてください。カードで一気にカットしていきましょう。 ていきますまず四隅に置いていきます型がない人は2列4個ずつ5ミリぐらいの隙間を空けて並べてみてください2個ずつですねまず周りから並べていきましょうでバランスよく並べてみてくださいちょっとね生地同士の隙間が多いようなので上の方を押さえていきます巻きがつぶれないように押さえてください そしたら35度の発酵器で30分から35分発酵させます生地同士の隙間が少し空いてるくらいまで発酵させますその間にオーブンに余熱を入れておいてください30分経ちましたふっくら膨らんでるの分かりますか生地同士ほとんどくっついてますねで卵を塗っていきます生地をつぶさないように優しく塗ってくださいでは焼いていきます アイリスさんのオーブントースターでしたら220度で13分から15分電気オーブンガスオーブンは180度で15分ぐらい焼きますはい焼き上がりましたいい色に焼き上がってますね美味そうだと思いませんか今回は粉糖を振って仕上げました焼く前にアーモンドスライスを乗せてもいいですし 焼き上がって冷めた後に、アイシングをしても可愛らしく出来上がると思います。いかがでしたか私も作れそうって思った人は、ぜひチャンネル登録をしてもらえると嬉しいです。